温泉の大湯滝にやってきました。ちょっとですねここが説明がしづらいのでちょっとこの地図を見ながら説明したいと思います鍋に出してもらうとこの上大湯滝、うん、川投地獄温泉の駐車場で出せたらこちらの上の駐車場が出てきちゃうと思うんですけどこちらの上の駐車場じゃなくてこちらの 下の方の方駐車場がここにありますのでこの下の方の駐車場に向かって来てくださいでは出発したいと思いますあそして間違いないでくださいこれをこっちに行きたくなっちゃうんですけどこっちではないです向こう側ですいいですか向こう側ですよということで行ってきたいと思いますはいということですねこっちですこっちの看板の方に向かっていきたいと思います出た山道 さっきまで雨がすごかったんですけどちょっとやんだこの隙にでも雨がすごかったんでもしかしたらお湯がぬるいかもしれないですだいたいですねこの山道を約15分間ぐらい渡るそうですあでもなんか人の手が加わってるあの道なのでありがたい<笑>もうね人の手が加わってないような山道ばっかり歩いてるのでああ匂ってきたよすごい硫黄の香りが わすごいおぉーうわ見てくださいほらすごい夷洋の川温泉の川この付近、熱湯につきご注意くださいだって川なのにすごーいわぁ見てうわーうわくわくわくわくなんか、滝のところにある温泉って聞いたので 最近のだらけた心をここでとツを入れてまるで修行のような温泉に入って心を入れ替えてまた新たにいろんなことに挑戦していきたいと思ってます今山を永遠に降りてきたんですけど先は見えたーあとちょっとどうでもいいんだけどずーっとこれかでこれ。 ほんと10分とか降りてきてるんですけど山を降りてきてるんですね、うん、っていうことは帰りは永遠に登り、うん、大丈夫かなうわすごーいやばいテンション上がってきた到着だけ ど, だけど 雨をどうするか考えます に、日をしたんだけども。川自体が、あったかいです。す、は、ご い, い。見て、外すぐ外滝。ちょっとですね、まず一番、下にある。温泉から、使っていきたいと思います。一番下の温泉です。深い深い深い。おお。わあ。すごい。お、お。流される。 流される。あ<笑>あ。ああ。すごい。すごい。すずるい。すご い, い, い, い。とりあえず、大雨が降ってきて。傘をさして。とりあえず寒いので。お湯の中に浸かりながら。この大雨が去るのを待ってるんですけど。 <笑>どうして 出てきたのに寒更衣室です室あるんですよ、女、男別の。ということで、あの、行き地獄の下り山道、ずっと降りてきたんですけど、帰りあ帰りが地獄の上り山道、頑張って帰りたいと思いますい、風きそう帰ります。